皆さん、こんにちは。サルです、えー。最近、イルーシー300という300円ショップに行きました、えー。そこで見つけたこのレジャーシートが良かったのでレビューします。それから後半は、キャンドゥで買ったレインポンチョのレビューもしてみたいと思います。えー、このシートですね。えー、買った理由は、まず色が良 い, いこと、えー。割と、なんて言うんですかね、オリーブグリーンに近いような。それからね、生地がしっかりしてて、 これポリエステルなんですけどあの触った感じ面のようなザラザラした、えー、風合いです大きさが 85cm×71cm と、えー、割と大きくてですねソロのキャンプでは、まあ、使いやすいなというあの シ, シートかなと思います、はいえー、裏面はねアルミのフィルムが蒸着してあるので防水ではないようなんですけど あのーまあ、地面に置いてもね土汚れとかはつきにくいような加工が施されておりましたこちらはキャンドゥで買ったレインポンチョ、はい、これ買った理由も色とあと生地ですね、はい、今回はね2つとも色と生地が気に入って買ったんですけど100均のレインウェアになりがちな引っ張るとあのビヨーンと伸びるような、えー、生地ではなくて PVA といってあのごく普通の レインウェアに使われる丈夫な生地ですね。でね、手触りがすごくサラサラなんですね。えー、それが気に入った感じです、えー。よく見ると、女性用フリーサイズと書いてるんですけど、実際に着てみたんですけどね、ポンチョなので、上からパッとかぶるものなので、そんなにね、あの、男性は難しいとかいう雰囲気でもなかったです。このようにね、割と大きいんですね。はい、ですので、 これから庭の表の方に行って実際に着てみようと思います。もうこんな風に上からバサッとかぶって、で袖を通すようなボタンがついてますので、袖を通せば、えー、男性、私ね、身長が180あって体大柄なんですけど、まあポンチョなのでね、えー、だから着れないという感じは全然なかったです。はい、キャンプ場に着いたら雨が降ってるとか、 えー、テント泊でね、翌朝起きたら雨が降ってるとか、まあまあまあると思うんですけど、これからの季節は特に寒くなりますので、こういうポンチョがね、一ついつでもキャンプ道具と一緒に入れとけば、パッと切れるので、いいんではないかなと思って、購入してみました。はい。えー、袖を通すところはね、こんな風なボタン。あらかじめついてますので、えー、付け外しもできるようになってます。はい。で、こういうのね、一度出すと、 え、畳むのがすごく面倒だったり、畳んでもあの元の袋に入りにくかったりするケースってあると思うんですけど、え、実際にはね、え、これはそんなことなかったです。今の芝生の上でね、やってるんですけど、えっ、ー、と、まあ、生地がね、サラサラなものですから、芝生がくっつくようなこともなくてですね、え、とっても扱いやすいです。で、元々入ってた袋にこんな風に入れてみるんですけど、 まあそんなに気を使わなくても、えー、良い感じで折り目に沿って元の通りに畳んでみても、えー、袋には余裕を持って入れることができました、はいえー、入り口のところがねちょうどぴったりの大きさではあったんですけど、まあ、畳み方によってね余裕を持ってしまいそうな感じでしたでこのレジャーシートについては はい、えー、こんな風にね割と硬いんですね硬い、えー、丈夫な生地ですなので、あのー、そんなにね数回の使い捨てっていう感じでもないのでいいんではないかなとはいでアルミの静着膜シートあのフィルムが貼ってますのでね汚れもつきにくいだろうと思いますしはい何よりもね手触りがいいですすごくザラザラした感じ はい、私が座ってもねこんな風うに、まあ、十分余裕がある感じですねですからソロキャンプの時のえ地面に引くシートとしてはね全然これでいいと思いますし、まあ、アルミフィルムも貼ってるので薪を運んだりするのにも便利だと思いますで畳んだ時のこういうゴムベルトも付いてますので コンパクトにまとまりますしね。はい。えー、とてもいいんではないかなと思います。まあ、色と生地で選んだものですけど、えー、よかったら、えー、参考にしてください。今回もご視聴ありがとうございました。